皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年3月20日、10周年福引の期間が今月末で終わりますが、皆さんの進捗はいかがでしょうか。私は、何千枚とあった10周年福引券をようやく消化し終えました。欠片とか破片の波数が残ってしまいましたが、これはもうどうしようもありませんので、どうしようもありません。 たくさんもらってしまった記念品のかけらは全部モンスターの像にするしかありませんでした。置く場所もないので、とりあえず倉庫に全部突っ込みました。そして、4等の景品はお花でもらいました。それなりのお金で売れていったので、これは助かりました。10周年福引き終了の駆け込み需要で、お花の出品数が増えて相場が暴落するのか、それとも今後供給が減って相場が急騰するのか、神のみぞ知るってやつですね。知りませんけど。